はは、い、さんんこにちです少し前の動画でポケストスタイルをやった時に四角い固形燃料が欲しいなというふうに言ったところ視聴者の方から教えていただきました、まあ、これをねあのー、ジップロックとかに入れて湯煎してでこう形をね変えればいいんではないかということだったんですねなのでちょっとね初めてそういうことに挑戦してみたいと思うので今回はあえて湯煎もせず まあ、常温って言いますかね。えー、このままでやってみたら、どのぐらい形が変わるのかという検証になります。でちなみに、石鹸とほぼ同じ作り方ということを、このメーカーであるね、あの日年さんのホームページで知ったので、まあ、石鹸であれば、まあ、力を入れてね、こねれば形も変わるので、それでいけるのかなということです。注意していただきたいのは、着火剤、まあ、燃料ですので、 あのどのような危険があるか分かりません、えー、危険物第二類危険等級三とかありますけどね、えー、そういうものですので間違ってもねこれ真似はしないでいただきたいと思います、えー、またメタノールですから、まあ、体内に入るとね非常に毒性が高いというふうにも考えられますのでねそのあたりはあの絶対に真似はしないようにお願いしたいと思いますあわよくば日年産、えー、四角い固形燃料を作っていただけると このポケットストーブにぴったりでとても嬉しいんですねはい、えー、そんなところになりますではやってみましょうこれは 20g5 個入り110円ですねでここにぴったりにしたいんですけどちょっとこれだとね形が変えにくいかもしれないので、えー、こういうタッパーがありました 何のタタッッパパーーか分かりません、えー、家にあったタッパーですこれもね四角いのでちょっとぴったりではね全然ないんですけど、まあ、まずはこれを使って形が変えられるかね試してみようかなと思います、えー、メタロールがね手につくのが嫌なので今手袋もしてますでこれですね、えー、こんな風にラップしてるタイプのやつですね、はい、あのアルミのね皿がついてるやつではないですでラップは邪魔なのでちょっと外しましょう 手で破れるぐらいのね薄いラップですのでこのまま外していきますでこれですね1個分ですけどちょっと押してみますね力ずくではい、えー、割れますねこんな風に割れる感じですね、はい、ということはやはりこうグリグリと手で押さえつけるのは結構四角くなるのかなって感じですね 水が出てきました、今。えー、抑えることによって、水分がね、いっぱい出てきました。これ、もしかしたら水分じゃなくて、アルコールいや、違いますね。これ、水分ですね。はい、匂いからした水分。あの、アルコールじゃないです。はい。アルコールって、メチルアルコールね、メタノールね、ではないです。ということは、こんな感じで、ちょっと、みずみずしっぽくなっちゃいましたけど、 行けますのでこういう状態であればここにのっければ四角くなるのかなという感じですねちょっともう一個いきましょうかちょっとこれじ量が少ないんでねもう一個いきますね水が出てくるんですねこれ揉むとそれで時々このバッグを開けると中にね水が溜まってることがあったんですよそれはまさにそういうことだったんですね これ1個 20g ですから、今2個入れたので、まあ、よいしょ。押さえればね、簡単にこうなるんですね。40g ということになります。この水分がかなり出ますね。相当水分があるんですね、これ。それはね、かなり意外でしたね。メタノールを、えー、まあ、固まるもの、まあ、脂肪とかね、おそらく色々なものだと思うんですけど、混ぜて、 えー、固めてるっていうか閉じ込めてるんですよね、おそらく。なので、えー、押さえると、えー、押さえると水が出てくるのは何でだろう。押さえると水っていうのはち ょ, ちょっとかなり不思議ですね。はい。まあけどね、四角くなりましたよ、単純に押さえただけで。っていうので、こんな風なね、今高さが、まあ、目分量ですけど、どうでしょうね。 1cm 以上あります 2cm 弱の四角いねえー、形になりましたちょっと水分が多いのでですねこれをここに出すと多分水がべちゃべちゃと出るような気がするのでちょっとね水分だけ処理をしましょうなんか別のものに取りましょうということでその辺にあったカップにちょっと水分を打ちますこれは水分ですから火はつかないと思います ただね、ちょっとなななかな、どんな水分なんだろうと、結構ね、見てる方も不思議じゃないかなと思うので、一応ね、火をつけてみましょうか、これね、なんなる水分ではなさそうですね、なんだろうな、ちょっと危険かもしれないですね、水バケツと、えー、とあと濡らした雑巾等を準備しまして。 で、近特 に, にないかな大丈夫かな、まあ、燃料はもうちょっと遠ざけましょうはいえー、ちょっとね危険なものは遠ざけましたこれでいいかなと思うのでちょっとね火をつけてみようと思いますこれあの絶対に真似しないでくださいねあのー、絶対に真似はしないでくださいそこだけねくれぐれもよろしくお願いします 燃えてますこれは、ね、燃えてますねわかりますかほら燃えてますアルコールですねこれやっぱねアルコールだったんですね水分じゃなくてアルコール分が出てきたんですだからブルーの固体化させてるものの中に 目いっぱいアルコール液体を要はね閉じ込めてたんですねだから、えー、もんでやるとアルコールがその出てきてこんな風に、えー、着火してよく燃えてるということになりますもう単純にこれあのアルストっぽい感じですね、まあ、普段こんな感じでアルストここで燃やしますんでね私は慣れてるんですけど、あのー、くれぐれも真似はしないでくださいかなり危険なね になると思いますので爆発することは、ね、ないんですけどはい消えましたはいということでねもう完全にアルコールでしたねということで今作ったこれもね、えー、固体成分はねそんなに燃えるものじゃないかもしれませんけどそこにアルコールがたくさんあるということになると思いますえしたがってこれを燃やすと まあ、個体成分も一緒に燃えててななくなってるんでしょうねお そ, おそらく脂肪成分とかねただ、えー、主な燃えてるものはアルコール要はメチルアルコールということになるんだと思います1個で10分から15分だったのでこれ2個分ですから20分から30分ぐらい燃えるのかなということになりますたださっきねアルコール分燃やしちゃったのでそんなには燃えない可能性が高いと思うんですが実験してみようと思います これが出ましたね出ましたけど全部はきれいに出ないですね固まらないですねやっぱりということでうまく固まってないのでどうしてもねきれいには全部は出ないですはいこれは仕方ないですねもうぐちゃぐちゃになってしまいましたが まあま あ, あの、これはね、どうにかしてきれいに出そう方もね、考えたいと思います。まあ、例えばここにね、あらかじめあのサランラップなんかを敷いてから詰めてで、サランラップをと引き上げればね、いいですよね。おそらくそんな方法で解決しそうな気がしますが、問題はこれがね、ちゃんと燃えるかどうかです。ちょっと念のためね、まあ、厚手の銀紙敷いてるんですけど、ちょっと底上げをしてやります。 はい、えー、ではね実験してみたいと思いますこれ一緒に見いときましょうわ、ね、かりやすいのでいきますだいたい8時半からとおおこれちょっと火力強いですねやっぱり大きいのね大きい塊が一気に燃えてる感じなので火力が強いですね すすごいですねかなりの燃え方をしてます2個分ですからね明るくしてやっても炎はかなり赤いですねアルコールですけど青い炎ではないですね液体アルコールアルストーを燃やす時きにはね青い炎ではなくてまあ真っ赤ですね 今まだ5分も経ってないんですけどやっぱり順調に燃えてる燃料が減ってる感じですねこれはね15分ぐらいで消えそうな気がしますね2個同時に燃やしてますからね倍になるはずはないですよね、えー、燃えてる面積が広いのでねそういう意味ではね20分ぐらいが実際妥当なのかなという気がしますね これよく見るとですね、あのー、青い個体部分から、えー、たくさんね、えー、液体がね、出てるんですちっちゃい粒のようなねこれが多分アルコールでしょうねだそのアルコールが燃えて一緒に青い個体部分も燃焼してるのかなと多分その 青, 青い個体部分が燃えることによって赤い炎が出てるんじゃないかなという気がしますね あの日蓮さんのホームページを見てこの固形燃料のね作り方みたいなのをちょっと調べさせていただいたんですけど、まあ、社長さんがねおっしゃってたのはもう石鹸とほぼ同じ作り方ですよということでしたアルコールと脂肪がメインのような気がするんですけどねちょっと違ってたらすいませんあとでねちょっと調べてみますので。 これだったらね今2個を使って、えー、こんな状況ですから、まあ、3個使えばねほぼほぼちょうどこのポケストにねぴったり収納できるぐらいの大きさの四角いね平べったいね固体ができるんではないかなと固形燃料が、ね、作れるんではないかなと思いますでそれを、えー、どうでしょうね、まあ、容器に先ほど言ったような感じであらかじめねサランラップとかを敷いておいて しっかりとねこうアルコールが抜けないようにしっかりとこう密封してやって保管すればあっ、の、た、ーまあ、かいところとかね直射日光当たるところは良くないと思うので、まあ、比較的冷たい場所暗い場所冷蔵庫のような場所だとね一番いいと思うんですけど、まあ、そんなところで保管してやればね、えー、かなり持つんではないかなという気がします、まあ、自分でこれを作るというのはねなかなか普通やらないと思います 私もよっぽどそうしたいねメリットがなければまずやらないですねあの別に2個ぐらいねあるいは3つぐらいね燃料をここに置いて火をつけてやればそれで済む話なのでただメリットとしては収納できるということですよ四角くて薄いあの作り板状にしてやればそのまま収納して蓋が閉めれるじゃないですかまあそこだけですねメリットはね 手軽なスタイルといいいう意味で提案させててただいているポケストスタイルについてはいかに手軽かと、まあ、ポケストっていうのはポケットストーブもそうですけどポケットティッシュサイズのねかきで燃料も火床も全て揃ってるとまあ五徳までね言ったらついてるというふなところが大きな魅力だと思いますのでね、まあ、そういう手軽さの追求という意味ではね四角い固形燃料があれば いいんではないかなかと思ってます、はいえー、買ってきたままのね形ではね蓋が閉まらないのでそこがねあのね蓋ね閉まらないっていうのもねちょっと無理やり押さえつければね閉まるんですよ、まあ、それも一つだと思うんですけどね、はいまあ、ただこの四角いものに丸いものを入れるっていうこと自体がねなんかこうしっくりこないというかちょっと気持ち悪いので、まあ、できれば四角いポケストには四角い固形燃料がいいなということでねやってみました はい、今10分ぐらい経ちましたかねまだ経ってないかな今9分ぐらいかなっていうところでもうちっちゃくなりましただから2つ分一気に燃えてるので燃焼時間は増えないですね、まあ、火力は強くなってるんでしょうね、えー、2個を燃やすことによってまあ火力は強くなって燃焼時間は増えなかったよっていう、まあ、そんな今回は結論かなというふうに思いますもうちょっとね上手な作り方 えー、もうちょっとぴったりこのポケストに合う形の今回タッパーを使いましたけど、えー、もう少し何かいいもの探してみたいと思うのでまた何かいい案があればねぜひコメントで教えてください、えー、間もなく消えると思います時間は、えー、10, 10分ですねこれね今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がね面白いよと思った方はね高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします